でございます今年のテーマは「九十クリエーション」強き思いはどんな夢でも叶えてくれる魔法の力今ここに大きな夢を共に叶えようではありませんか 思い即我我即思い神に与えられし創造の力苦十クリエーション、この地に光九九九り、 始まる。